皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月19日、最近キラキラマラソンをサボっていたら、職人用の素材在庫がなくなってきたので、ぼちぼち補充します。と言っても、職人用の素材で自分で拾いに行くのは、サンドフルーツくらいです。ここは確定で4個拾えるので、毎日1回でも拾いに行くのが重要ですね。 あとはビッグサボテンくらいですかね。ここの1個はルーラから近い確定場所なので、これも毎日1回です。このマップではビッグサボテンが確定で5個拾えますので、気が向いたら残りの4個も回収します。今日は気が向いたので、全部回収しました。ビッグサボテンは1個2000ゴールド以上しますので、普通に金作として考えても美味しいです。気が向いたらとか言ってないで、これも毎日拾いに行くべきってことですね。 サンドフルーツは1個900ゴールド程度ですが、99個まとめて買うとなると結構高くつきます。1回5分の金策としては美味しい部類なので、皆さんもやりましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。